ない何も捨ててしまおう君を探し彷徨うまいそうサプサタンシャレな我慢できない僕を全部あげようせわしい街の感じが嫌だよ君はいないから 交差点渡る途中の人はいいね二人で一つになれちゃうことを気持ちいいと思ううちに少しのズレも許せないせっこい人間になってたよちょうど風のない海のように 退屈な日々だった」「思えば花も色あせていたよ」「君に会うまでは」「濡れる体溶けてしまうほど」「昼も夜も離れずに」「過ごした時は本当なの」「君は今何を?」 空の底から君の名前を叫んで飛び出したいつまそう空の体がとぼとぼとはしゃぐ街を歩く欲しい気持ちが成長しすぎて愛することを忘れてバノナを君の孫に 「僕の中に作ってた」「いらない何も捨ててしまおう」「君を探しさまようまいそう」「そっと大しゃれな我慢できない」「僕を全部あげよう」「幻をいつも愛してる」「何も分からずに」 Can you hear the sound? It's my soul. I will give you anything, anything you want. I wish peace, health, and smile all over the world.